はい一応ね、まあ、こっちの時間でこれ何時ぐらいだこれ11時40分、天、ま、気、あ、図見たら、なんか多分このほぼ自分たちは台風に囲まれてるはずなんだけど、これどうだ、ちょっと確認しよう。今 もうこれ台風の中心にいるんじゃないのかな自分たちはまあでもこれぐらいこれからこれから引っ張られる時のパワーがすごいのかな言っても風はねまあまあ吹いてるけどぐわんぐわん吹いてる感じじゃないこれからこれから引っ張る風でやられてえらいことが起きるのかまあ意外と何も起き 図に去っていくのかまあ、ちょっとちょっとこれ注意しながら。見ていくことにします。まあ、建物の近くと遠くは結構あっちの方。あっちはね。あれはあれで風揺れてるんで。まああのちょっと注意しながら見ていくか。か